皆さんこんにちは浅田スクールですこの動画では尊敬語について勉強していきましょう尊敬語は主語に対する尊敬の気持ちを表現するために使います特に年配の人先生上司またはお客さんなどについて話すときに尊敬語を使います それでは尊敬語の作り方を見ていきましょう尊敬語には3つの作り方があります1つ目は受け身と同じ活用ですまず1グループの動詞は「う」「お」「あ」に変えて「れる」をつけますただし「買う」のように「う」って終わる動詞は「う」「お」「わ」に変えて「 れるをつけます読むは読まれる買うは買われる変えるは変えられるとなります次に二グループの動詞です二グループの動詞はるをられるに変えます寝るは寝られる見る は見られる食べるは食べられれるるる食食べべはとなります3グループの動詞は「する」は「される」「来る」は「来られる」に変えます「出席する」のように「何々する」の形の動詞は「出席される」「何々される」という形に変えます。 可能形ではられるをれるに変えることができましたが、尊敬語ではられるをれるに変えることはできません。動詞の前の助詞に注目すると、可能形受け身尊敬語を区別することができます。可能形刺身が食べられますか？受け身 魚は猫に食べられました。尊敬語。何を食べられますか。尊敬語の二つ目の作り方は。おプラス、ますけプラス、になるです。読む、読みます。お読みになる。食べる、食べます。 お食べになるただしこの作り方では尊敬語を作ることができない動詞もいくつかあります特にマス形が1文字の動詞はこのパターンで尊敬語を作ることができません3グループの動詞「する」と「来る」もこのパターンで尊敬語を作ることができませんただし「出席する」のように「 漢字の単語プラスするの場合は、ごプラス漢字の単語プラスになると変えることができます。出席する、ご出席になる。尊敬語を作る3つ目の作り方は、尊敬の意味を持つ単語に変えるパターンです。いくつかの単語を見ていきましょう。 一つ目はいらっしゃる「いらっしゃる」「いらっしゃる」には「いる」「行く」「来る」の3つの意味があります「いらっしゃる」は「る」って終わった1グループの動詞ですがマス形では「いらっしゃいます」となります次は召し上がる「召し上がる」「召し上がる」には「食べる」と「飲む」 の2つの意味があります召し上がるはるって終わった1グループの動詞として活用します次はおっしゃるおっしゃるには言うと話すの2つの意味がありますおっしゃるはるって終わった1グループの動詞ですがマス形ではおっしゃいますとなります 次は、ご覧になる。ご覧になるには、見るの意味があります。ご覧になるは、るって終わった1グループの動詞として活用します。次は、なさる。なさるには、するの意味があります。なさるは、るって終わった1グループの動詞ですが、ます形では、なさいますとなります。 次は「くださる」くださるには「くれる」の意味があります。くださるはるはって終わった1グループの動詞ですがマス形では「くださいます」となります次は「ご存じ」「ご存じ」は「知る」の意味があります「知る」は動詞ですが「ご存じ」は名詞です 知っているはご存知だ知らないはご存知ではないと活用します特別な尊敬の意味を持つ単語いらっしゃる、召し上がる、おっしゃる、ご覧になる、なさる、くださる、ご存知について考えましたこの他にも尊敬の意味を持つ単語がありますので N3 N2N1 とレベルアップしながら勉強していってください勉強した3つの作り方は全て尊敬の気持ちを表すのに使いますがこの特別な尊敬の意味を持つ単語に変える方法が最も尊敬の気持ちを強く表す表現です次に o プラススになるそして受け身と同じ形となります